状況の中でもって、こういうふうにして驚いていただくことに、ひたすら感謝を申し上げます。ありがとうございます。はい、私どもは、えー、今回の演武は、太陽 の, の正門、父正門に代わって、竹橋姫が天下を取ることを伝てるという話を題材にしております。皆さんに少しでも心に響く演武ができればと思っております。よろしくお願いします。 まさかと。